ジェイさん。おう、あんたが。またうちの連中がここでの支払いを付けにしてたって聞きまして。おいくらですかああ、30だよ。わざわざ大変だな、あんたも。30?30 30ですよね。どうしましょう。持ち合わせが足りないかも。ああ、別に今日じゃなくても構わねえよ。 また店が開いてる時に来てるるに来そうだ代わりに働いて返させてくださいいいのか、何か悪い気もするんだいいんですそうと決まればそこもっとお皿を重ねてください調味料は奥に詰めて具材は足りてますか やっぱ後で払ってもらうんじゃダメかね。